平成30年11月6日、来年3月に並行する阿蘇市立山田小学校に、サプライズでモンが登場し、児童たちと交流しました。この日の放課後、普段は1年生から3年生まで参加する放課後子ども教室の時間に、4年生から6年生までを含めた全校児童が参加。児童たちには、 平行の年だから今日はみんなで遊ぶ思い出作りのためと説明され体育館に集合しましたまずは体をほぐすためにくまモン体操をやりましょうと音楽が流れると後ろから突然くまモンが登場何も知らなかった子供たちはくまモンのサプライズ登場に大喜びでした今回のくまモンとの交流は 熊本県教育委員会の熊ンが先生となった教育活動推進事業を活用して行われたもので、熊ンと一緒に熊ン体操をしたり、みんなでだるまさんが転んだをしたりと、大好きな熊ンと手をつないだり、触れ合いを楽しんでいました。最後には全員で記念撮影をし、平行の年の楽しい思い出の一日となりました。